すよろしくお願いいたします。イエス 5年間ありがとう思いを込めて い, いいけど10回大会に向けていやー私たちは本当にたくさんの人に支えられて生きてきたいくつになっても当たり前の方を当たり前に解説できる人でありたいオリジナル映像2018「美を見てせざるは優巻鍋」 支えられてきた「じゃあぎゅっと大きなはいはいでいつも」 うちのめされる時もある 年の滝命の戦いは年齢に関係なく夢を追い続けました。私たちも何歳になっても決して言い訳をせず与えられた場所で精一杯の命を咲かせるそんなかっこいい大人になっていきたいと思っております。いつの間にやら大人なみな皆様のおかげですますジャイレ。皆様のおかげで す, げです本当にありがとうございます。 愛太郎本屋さん皆様方のたくさんの愛に支えられて育ったアイ太郎さあ皆さんご一緒にありがとうございますありがとうございます 前のことを本当に大切にすること大事な人を大切に思うことそして永遠のテーマ愛と勇気を伝え続けることそれがチーム流動 どうもありがとうございました。いい